全国女子駅伝速報注目の1区は新潟古海洋がセース残り1キロでロングスパート。皇后杯第41回全国都道府県対抗女子駅伝、竹菱スタジアム京都発着、4295キロが15日午後0時半に合法がなり、注目の1区6キロ、竹菱スタジアム京都を絹ヶ笠港前は新潟の古海洋、第1生命グループが制した。 新潟勢の一区鑑賞は初めて。曇り、空、気温13、2度正午時点の中、序盤から全日本実業団駅伝一区3位の岡本、群馬、山田ホールディングスが先頭に出て集団を引っ張り、愛知で日本学生対抗選手権5000メートル優勝の山本や、長野で全国高校駅伝五区3位の村尾からが追う形。 3キロの中間地点で新潟の孔美、大阪で全国高校駅伝一区区間賞の水本の計5人が戦闘集団を形成した。4キロ手前で長野の村岡が遅れ出して、戦闘集団は4人に絞られた。勾配がきつくなる中、残り1キロ手前で新潟の孔美がロングスパートし、大きなストライドで一気に差を広げた。最後まで勢いは落ちず、 19分6秒速報値、デニクにタスキをつないだ。神尾はレース後、入りのペースから速いと感じていたが、足が動いたら先頭について走ろうと思った。区間賞は目標にしていなかったが、新潟の中高生に上の順位で走ってもらいたかったので、嬉しかった、と語った。2位は愛知、3位群馬、4位大阪、5位福岡、6位滋賀、7位千葉、8位愛媛。 三連覇を狙う京都は12位だった。衝撃の17人抜きで区間新、中三ドルーリー守衛里初めての大きい駅伝で楽しかった。全国女子駅伝。菱形第41回全国都道府県対抗女子駅伝。15日竹菱スタジアム京都発着。9区間4295キロ。中学2、3年が出場する3区3キロ。 で、岡山のドルーリー・シュエリ、シエリ、津山・鶴山中3年が38位でタスキを受けると17人抜きの階層で21位で繋いだ。9分2秒は高松持無線尾、当時君名女学院中らの区間記録9分10秒を更新する区間新だった。昨年大会は貧血で出場できなかったが、 初の都王子でインパクト十分の走りを見せた。カナダ人の父を持つ15歳。一人、一人前を追って走って、ジュミータイムがついてきました。初めての大きい駅伝で楽しかったです。今後の自信になります。と、笑顔で振り返った。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 福岡が総力戦で2年連続トップ3入り、全国女子駅伝。第41回全国都道府県大抗女子駅伝は15日、京都市の竹菱スタジアム京都を発着点とする9区間、4295キロで行われ、福岡が2時間16分47秒で3位に入った。トップでタスキを受けた最終9区で、いつもくわかな、九電工、が、 順位を落としながらもゴール直前で神奈川を抜いて3位に食い込んだ。福岡は前回の2位に続く2年連続のトップ3入り。九州勢では鹿児島も2時間18分39秒で7位に入賞した。大阪が8年ぶり4度目の優勝を飾った。持てる力を振り絞った。アンカーのイツはトラック勝負からゴール前で神奈川を抜き、意地を見せた。 優勝できない悔しさはあったけど3位と4位は違う。最後はもがきました。チーム最年長の28歳は右膝周辺にテーピングを施すなど万全ではなかったが全員の思いに応えた。いつぎは24年ぶりの優勝の可能性が見えるトップでたすきを受けた。戦闘できて頼もしかった。首相が称えるように上位で繋いだ後輩たちの走りが光った。 一区の野田、北九州市立高が区間5位で勢いをつけると全員が粘り強い走りを見せ5区をえてトップと3秒差の3位だった7区の宮原、福岡大は東京、大阪との争いで一時トップに立った抜きつばつかれつの末トップと1秒差の2位で中継ぎあのまま1位で行きたかった最後に抜かれたのが悔しいとくやんだが 常備監督は、宮原の粘りはチームに勢いを与えてくれた、と評価した。続く中学生区間の8区では前回、川西道、A の丸中、が区間新記録をマーク。今回任された菅原、ストーライト A、C、8年前のレースをテレビで見ていたという。川西さんがすごい走りをしていた。次は自分が、という思いだった。 力強い走りで周囲を奪い返した。2位だった前回は世界選手権代表経験を持つ木村由佳、資生堂というエースがいた。今回は長尾監督が総力戦と語ったように全員の結束力で勝負した。各年代で切磋琢磨、切磋琢磨する選手たちが強度のために力を合わせ、2年続けて頂点に手が届きそうなレースを展開。 宮原は常に楽しい気持ちで走ることができたと笑う。その笑顔がもっと輝く日も遠くはない。松田達也。